はい、こんにちはマです。今日はまです。ね、あのーまあ、この沖縄で自分で作ったミッションがあるんで、まあ、そちらの方をやっていきたいと思います、まあ、こちら那覇市内の中心部を観光しながらあの回れる24連作のミッションなんで、まあ、ちょっと観光しながらですいろいろおいしいものを食べたりしながら、まあ、気楽にですね、ミッションを楽しみたいと思います。よろししくお願いします。 ははいそれでは1つ目のミッション終わりましたなんか自分で作ったミッションするのはですねなんかヒヤヒヤでいつもと違う感じですねうんまあうまく1つ目のミッション終わって良かったです、はい、引き続きそれから残りの23個ですね片付けていきたいと思います はい、今ミッション6個目の途中なんですけども6個目の途中にですねこの大鵬銀行というところがありましてその、えー、駐輪場があってここで自転車を借りることができますシティサイクル沖縄、まあ、15分あたり80円1最大12時間で最大1000円ということで、まあ、この小さいタイプかわいらしいタイプと大きいタイプあるんで。 まあ、もちろん電動ですね、電動なんで、ちょっと体力に自信がないなという人、こういうのを使っていいと思いますよ、はいまあ、全体で7、えー、8キロあったと思うんで、まあ、本当は足が痛い方々ですね、そういう方はこういったのを、まあ、あの利用して、あのミッション進めたらい い, と思いますそれででは引き続き楽しんでいきたいと思います。 はい、それでこコスタイドールのミッション終わりましたので、うん、えー、これから市場の方に入っていきたいと思いますここですね、実はあの十字架になると結構な道空いてきてまだまだあの観光客の方、受け入れる体制できてますはい、うん、ぜひぜひ、まあ、ちょっとですね、こういう状況でなかなか動きづらい状況ですけども沖縄来れる方、うん、いらっしゃいましたらこの市場の方も寄っていただきたいですねはい、よろしくお願いします はいそれでは道場の途中ですよ。朝ご飯を食べたいと思います。今日はですねこちらソ早キそばや田舎。地元の方に人気のお店で本当にすごも美味いんです。前食べたことあって早期そばのあの上のお肉ですあれ圧力鍋ですごく煮込んでめちゃくちゃ柔らかいんですよ。 ぜひぜ ひ, ぜひこのミッションするときぜひ食べてみてくださいはいおすすめですはいそれではちょっといただいていきたいと思いますあっよかった それでは9個目のミッションが終わりました。それでは、えー、近くにですね。お弁当屋さんあるんで先にですね。お昼食べるお弁当を買って、途中の公園でランチにしたいと思います。そこのお弁当はですね。まあ、手作りで素朴で美味しいんです揚げたてでうん。まあ、途中あのなんだ。揚げ物は食べ歩きしながらはい、お弁当は後で公園で楽しみたいと思います。 ここら は, すーはいああいいはい おはようございます。うまい。 はいえー、それ か, ら、ねえー、これからミッション18になりますミッション18になると、まあ、こういった形であの沖縄のステーキ屋さんとかあと飲み屋さんのこを横切るミッションになるんですけどもぜひですねあの、まあ、ちょっとお時間に余裕が あ, ればあって気になるお店があれば入ってみるのがいいかと思いますね1日終 わ, る終わらせる必要ないと思うんですよ、はい ね、ミッションやりながらいい店見つけて入っていくっていうのも一つだと思いますそれでは引き続き楽しんでいきたいと思いますはいそれではですね、えー、公園到着したんで、えー、ミッション途中で買ったお弁当を食べたいと思いますこちらですね 美味しそうですなんか外で食べるお弁当美味しいですよねはいなんでまあちょっとゆっくりですね休憩があったらここでちょっとゆっくりご飯でも食べたいと思いますはいそれではですね23個目のミッションこちらジャッキー・ステーキさんに終わらしていよいよ24最後のミッションですねに、えー、向かいたいと思いますそれではよろしくお願いします それでは、えー、日の丸のミッション24大体、えー、いい3時間ほどで終わりました、えー、街中のですねレンタル自転車をりればもう少し楽で早く終わるのかなと思いますあと、まあ、ちょっと体力的にきついなっていう人がいれば、あのー、ミッションの中にですね最初の、まあ、この駅それとあと全部で3つですね3つ駅があるんで 何日かかに分けてもいいいと思います、ね、駅ごとにちょっと戻ってきてって形でじゃあまた翌日また駅に来てって形で3日ぐらいに分ければ、ね、体力的にもそんなにきつくないのかなと思いますはい、まあ、沖縄のなん歩道が整備されてて非常に歩きやすいですので是非観光できた際はあのこのミッションやってみてもいいかと思います、はい、それではどうぞ引き続き気温物の方でよろしくお願いします